今回はですね、大分県立中津北高等学校のね、生徒さんとか、あるいは卒業生の方にぜひ聞いていただきたいお話なんですけども、この資料ね、ブラック問題学習研修会、取扱い厳重注意ってありますね。取扱い厳重注意って、これ、大体意味するところはね、あんまり見てほしくないっていうことです。ちょっとやましいことやってるから。日時は2020年2月14日。どういうことがあったかってわらまし、うん、見ましたよ。 2019年11月13日に、川口康さんのね、ブラック差別にかかる講演会、えー、ネタコはネットで起こされるネット時代のブラック差別とかいうね、その講演会の後に、生徒の人はね、何かしら、え、えただとかなんかそういうことを言ったんでしょ、うん、それが問題とされて、その後ね、ねこうやってね、 それは差別だって言って、校長教頭がブラック解放同盟に行ったり、プロジェクトチームが作られて、それに何回も何回もこう、教員の人が、研修だとか、会議とかさせられてるわけですね。で、これね、いじめの調査、アンケート調査で分かったって言うけど、まあ、端的に言うとね、私からすれば、このブラック問題っていうのは、大人のいじめなんですよ。パワーハラスメントっていうものですね。 でね、この件何がおかしいかっていうと、この川口康さん言ってたと思うけど、自分、愛媛県のブラク出身だと。で、ちなみに川口康さんってブラク解放同盟の幹部ですからね、山口県連の書記長ですから、この自分ブラク出身だ、解放同盟の幹部だって言ってる人が、ね、こうブラク差別にかかる講演会って言って、差別なくしましょう、差別はいけましょう、いけませんって言うわけでしょ。で、さらには、これ見ると、 ツイッター、つばめじ郎かなツイッターのアカウントフォローしてくださいって言ってたわけじゃないですか。じゃあこれでね、川口康さんに逆らえますかと。あなた言ってることおかしいとかね。いや、ツイッターフォローしたくないんですけどとか、そういうことって言えますかね。これがなんでパワハラいじめだかっていうと、結局、川口康さんは絶対的にね、 優位な立場にいるわけですよ。自分ブラク出身だって言って。こんなもん、本人が何の努力もなしに手に入れたものですよ。で、強いて言えばね、ブラク出身なんてインチキですから、適当にその辺のブラクのアパートにでも住むかね、本席地なんか紙ペダ1枚で写せるんですよ。それで自分ブラク出身だって言ってね、絶対的に優位な立場に立って、それで、未だブラク差別がある、差別がやめましょう、差別やめましょうって言った時に、じゃあ、川口君にね、 いや、ツイッターフォローしたくないですとかね。あなた言ってることおかしいとか 言, って言えますかだからそうやって自分が優位な立場で人に何かをね、事実上強制するっていうこと、こういうことをパワーハラスメントって言うんです。いじめです、これは。これ結局生徒のこうっていうよりね、やっぱ学校の先生がいじめにあってるわけです。こうやってね、本来だったらね、学校でもっとやらないといけないことがあるわけですよ。大学受験とかあるしね。 それでこんなことを調整されるっていうのは僕は先生がいじめられてる。で、こんな高校にね、この学校のね、生徒もね、将来、まあ地元に残るんだったら子供ができて、で、またこの、ね、通うかもしれないですよ。こんな、いいんですかねそんな、こんな高校に通わせたいですか他にもね、僕、おかしいって言いたいんだけど、うん、ネタ子はネットで起こされる。ネット時代のブラック差別って、まあネットが悪いようね。 悪いように言うけど、ネットって悪くないですからね、別に。みんなが平等に、あの、情報にアクセスできてね、いろんなことを知ることができる。うん、素晴らしいことだと思うんですよ。ネットって素晴らしいものです。それで、特にね、皆さんに強調したいのは、部落出身とか部落の住民っていうのは、皆さんと何も感覚変わらないわけです。だから、これ見てね、おかしいな、うざいなって思ってる。皆さん思ってるんだったら、それは部落の人も思ってるわけです。 だけど、川口くんとかね、このブラック解放同盟っていう、まあいわゆる政治的団体ですよ。そういう団体に属している人っていうのは活動家なんです。で、そういう人は明らかに普通の人とは違う感覚を持ってるんですよ。やっぱ特定のイデオロギーを持って活動している団体ですから。その何かしらね、自分の出自だとかどこに住んでるかっていうことで、人はイデオロギーを持ったりしないんです。 極端な考えを持ってる人なんかと付き合ったりすると、人はちょっとこう極端な考え方を持って、ちょっとずれた考え方を持つようになるわけです。で、そういう人がたまたまブラックに住んでたら、こうやって自分は差別されてるとか言って言うわけですよ。で、何かちょっとしたことがあったらね、こうやって差別事象だって騒ぐわけです。これがブラック問題のまあ本質なんであって、別にブラックに住んでるから何かしらこう、不利益を 受けてるとかね、何かしらお金ほど考え方が違うとか、自分たちが差別されてるっていう意識を持ってるっていうか、そういうことは絶対ないわけです。だから、あの、川口康二君はやたら自分ブラク出身で強調、強調するけども、ブラク出身っていうのはそういうことじゃないっていうことは皆さんに、ちゃんとね、考えとして持ってほしいんですよ。だから、ああいう極端なことを言う人のことを信じないでください。そういうことでブラックっていうのは誤解されてるんですね。 だから、うんまあ、大分県立中津北高等学校の方はですね、ぜひね、このチャンネルをフォローしてください。うん、僕は別に強制したりとかしませんよ。別にあの、まあ、ついでにはこのハッカーの意味を読んでいただけると嬉しいですね。学校がやってることだからすごくね、こう、うん、正しいのかなとかね。 うん、ちゃんと真面目に聞かないといけないのかなと思う、思うかもしれないけど、正しくいいか正しくないかっていうことは、もう自分独自にね、判断できることですからね。何が正しいのか何が正しくないのかで何が自分にとって必要なものなのか、何が自分にとって得なものになるのかっていうことは、自分自身で判断していただければというふうに思います。ということで、今日の啓発動画でした。